後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら見当違いもいいところだ<笑>知っているのさすべてあの時凛は霧隠れにさらわれ三尾の人中力にされていたこともそして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 もう、お前にしてやれるのは死だけだ来いでは忍び組で。始 め, 始め うるトーウ によく飽きずにるよお前のそういうところだけは認めてやるよ や, やられてばっかりじゃねえかかつての大人を守るこかつての大人を守ることは何だろを おイステー 私は譲らん、うん、待ちかねたぞそろそろ俺を輪廻転生させる頃はいない オビトお前は俺をよみがえらせるために手なずけておいた予備に過ぎここからは俺の時間だ。 お前だったのかこれはまあいいヒライシンのマーキングは決して消えない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 ずっとこれになるために家を結んでた多分十尾の力を吸い取る術だなんだとお前の言ってることが正しいのであれば奴ツら 神中力だってばよ 俺はもう待ったはなしだ柱がまマずいこのままでは<笑>黙遁う黙武神の術やるぞサツキ。 3人でやる気かああまずは先代様達が分身体で様子を探る今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだやるぞ扉は猿飛び のまま気を抜よい分かっております気を抜かずともどうにもならそれぞれた。 このの幸幸せせをお前たちははなぜ否定するそれは幸せだ私はそ人がのよ人の戦で戦術のの表情十尾の人中力想像以上の相手ぞ。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 あの男、厄介な相手だぞ俺は今忍びの外同じ力を手にしたのだ今までのお前らの常識では測れんぞお美女お前がなりたかったのはほ影のはずだどうしてこんなことを今さら説教か遅すぎやしないか先生あんたはいつも。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 所詮そんなもんだ結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだったおかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ大丈夫だってばよ俺知ってっからこの葉の誰より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 ないるはずもだろうん、誰がそんなこと決めた、うん、俺たちは負けねえいやそろそろ黙らせるか、うん、あっ 父 ち, ちゃんをバカにしたてめえは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 ダメージを与えられるんだ連合のみんなで力を合わせればどんなに強え奴だって絶対にぶっ倒せる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 再び本気のお前と戦うぞ本来ならばもう叶わなかった戦いだ戦法戦法神数千獣表情剣物 現在の木陰に比べ柱間やはりお前は俺を楽しませてくれる知っているか今の色は俺たちの時代に比べかなり響きになっているぜ今と昔で求められているものが違う力が全てではない違うな結局ものを言うのは力変わらずお前の考えは甘い れではすぐに死んだ存在ぞ現在の軍隊をやめろ俺の死んだ存在誰がそんなことを決めた俺はかねてよりこのことのために虎視眈々と計画を進めていたのか戦闘突っ込み神数戦術頂上削立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 名は大津月かぐやそれが最初にチャクラを持った人だったそしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた赤子の名は大オ羽衣チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの僧陸道仙人と呼ばれた男だ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 ななど存在しないいい加減諦めをしな俺の中には諦めなんてのはええ最後に勝つのは俺たちだ<笑><何> よし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 サンキュー 自分でな奴らの攻撃自体は大したことはないがこれ以上調子に乗らせるわけにはいかんなんなんだ始めるとするか<笑>これは 助け無事だったから<笑><笑>もうじっとしていろお前らは十分耐え忍んだ。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 後悔は先に立たんぞいいんだな後悔は先に立たねえかもしんねえけどやらずに終わったら残るのは後悔だけだ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 で世界は終わりだ時間はもうないぞ<笑>お前を倒すには十分な時間ださっさと呼べ捜すぞ チラヤか。 なると。<笑> 次で決着をつけるぞ。もうこの世界は終わるのだ。<笑>なぜ戦う。自分は。 運動だから、まっすぐ。自分の言葉は曲げねえそれが俺の人道だからだ<笑><笑><笑>よっしゃ 違うな、届かないのはお前の方だ。<笑> だ、うん、お前たちごときに。 思いの強さが剣に宿る。布底の剣だ。もうお前らは俺に勝てん。そして決めるぞ。 よだ美獣たちのチャクラだ引っ張り抜くぞ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 うちお人 と, としてこの葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう違う俺はうちはお人を捨てた俺はもう自分を隠すのはやめろ<笑>お前はお前だ逃げんなこっちへ来い<笑>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 第2の陸道船に胸日々を安寧へと導く選ばれた者だいいいそれはてめえの本性じゃねえだろ言葉で語ったところで本当の心は変えられねえってばよ本当のあんたは赤城のの忍びだ誰でもねい名前のない忍びじゃねえ 千人でもねえあんたがうちから大人なん にんだになることだっ た, んだろあんたの仲間が 今, <笑><笑><笑>今のあんたを望んでたと思うか もういいかげん目覚ませてばよ。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 いじはらないでよね行くかもんな俺もいいから来いこの野郎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 長門が俺を裏切った手段けど輪廻転生の術だその術は代わりにお前が<笑>長門がかつてなぜ俺を裏切ったのか今なら分かる気がする術つなぎの重なった人の思いそれも強い力になるんだなもういいだろう 雑談は<笑>そろそろ始めさせてもらう我らが待望のために交代だ黒ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ハハハハハハやっとまともに戦えやはりこの体でなければ死肉を踊ってこその戦いだまだなお前この時を狙って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 一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやるさせねえよ<音声><音声><音声>こいつん出たのド<音声> そうだこれについてはオビトに感謝しなければならないヤガトンとともに父をオビトにすなっそれも俺の計画のうちださてそろそろお前には眠ってもらうぞい二重モロッだ 後ろのみんなはやっと自由になったんだ二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ畜生と友達気分かおめでたいやつなるほどやはりお前は普通の人間のではないまあ柱間細胞を持つ上には多少の傷など無意味だた。ャクラマチャクラはまだ止まねえのだろう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 <笑>今だを重ねろうっ す, すごいよっしゃこれだけやれば、うん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 檻に戻れは み, み, みんな これで全てのビジが揃ったわけだ。次はんシオンがビジューのカレティスマット。えマルトは今死の淵にいるだがまだ助かる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 性を受けたことがあんたの仇となる江戸天聖のままがよかったと悔やみながらいけ、うん、さてお前は過去の少ないうソかの生き残りだこの俺と組む気はないか 勘違いすなお前は死んだ人間だもう悪、ん、く、うん、どっちお前に残された自分の宿泰だ悪くばかってる頭を使っての行動が得意のようだな、サスケそれでいいウチハを交渉に立てたべきお前は一体ってまで何を求める 柱間の街への国づくりに伝わってやるだだがこの世界は失敗した前員者柱ままなし必死にかける完全なバラ行事が必要だそれが無限強みだってのかそうそれこそ俺の望む本当の世界犠牲のない世界なるほど お前の描く世界に全くの理解がないわけではない<笑>それはお前の出たまるべき夢ではない<笑>やはり貴様とは意見が合わないなこんなは<笑><笑>何をしてる<笑><笑>よしよし何をしてるい<笑><笑> ね、今の俺を相手にここまで戦えたことは褒めてやるまだそのまま眠っていろもうこの世にはお前は必要ないのだ終わりだ。 気をつけろやつは何かを狙ってなんだ今のはこの世界はいわば柱間の矛盾した世界だ何かを守るためには何かを犠牲にしてしまうくは。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと 我が子であろうと時間は十分にやっただろう残念だ ササスケのチャクラが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 の意志は